12分のに乗ろううかなと思時の列のすごくないですいか<笑> 持ってましょうか。 こんばんは。 So weit, so weit. 针子走 話しただから<笑>、えー、ンに白いの出て押してです、ね。<笑> いはですいそれならばらかしますから食べはようございして。 으음 これ若菜芋の原料のあれやんーーか。うん<笑> ちょっとまず今年は皮半分。 あったかいですかおいしいさい あ, あ、あ、あ、うめいうまいポテチをね、揚げたてのやつやなうん<笑>それはまだだけど、めっちゃうめいじゃあ、パテリッお願いします顔<笑>を受けた<笑>あ、このじゃがりこの揚げたてのやつじゃないかこれはうまいあ、かくそくでおいしいやつ、うん、<笑>もちゃんとちゃんと入ってるこれはもう、<笑>プルスだ ほら、検品ドア、検品。 スター何回行ったことあります、ね、いや、1回か2回、なんかたまたまあのー、なんか無料券みたいなのもらあることで、3回ぐらい。あ